今回は、豆腐メンタル野郎が作る豆腐ハンバーグだ豆腐ハンバーグってまあ何がいいかってねこれねコストが安く済むハンバーグそして簡単なハンバーグねそしてさらに豆腐使ってるけどめちゃくちゃ美味しいハンバーグこれを今日はやるたいとますリュウジのバズレシピ 材料紹介いきますまずね牛豚合いびき肉これ 150g から 160g ぐらいのですはいであと豆腐絹豆腐1パック 150g 玉ねぎ 100g ですちっちゃい二分の1個ですねでバターが 10g あとニンニクで卵あとは調味料は概要欄に書いてありますんでそちらご覧くださいませ本当にねこれ僕の自信のある豆腐ハンバーグなんですけども豆腐ハンバーグを作る上に何が必要か豆腐ハンバーグってコストパフォーマンスがいいんですよコストパフォーマンスを、えー、理解しなければ い, いからないんで 今回コストパフォーマンスのいいものを飲みながらやっていきますアルチューバチリンゴもう品種やんかお前でここにということで乾杯ああぱい、50円もしませんねこんな安くお酒が飲めるなんていい世の中ですねホンとにやっていいいきたいと思います。やっぱねタンバーグはね玉ねぎないとね ななかなか美味しく仕上がらないなんで玉ねぎをね、えっと、まずみじん切りにするところからやっていきたいと思います僕のみじん切りの仕方はもう結構オーソドックスですはい僕はね一気にね全部やらないでね 途中でね、また切り込み入れていくんですよその方がね結構細かくいくんですよ ね, ねいつもね皆さんねこ こ, ここどうすんねんっていう話になると思うんですけども まあ、もうちょっと細かくまあで も, でもねこの切り方だと結構ね細かくなるんですよはいハンバーグの場合ねあのかあんまりこの玉ねぎの粒子が大きいと結構ねあの玉ねぎ玉ねぎしちゃうんで結構細かめが僕はおすすめかなはいでこれ切り終わりましたんでえこれね耐熱容器に入れていきます、ね、ここに耐熱容器あるんですけどもここに入れていきます で、今回はね、玉ねぎ炒めない玉ねぎ炒めずに、えっ、ー、と、チンしますその方がね、えっ、ー、と楽だし玉ねぎの甘みもね、結構引き立つんですよねで、ここにバターバター 10g ポコンとはいで、これね、2分30秒で、水分もちょっと飛ばしていきたいんでラップしないでいいです 600ml と20 2分30秒、えー、チンしますそしたらもう、えっ、ー、とこのニンニクだけね、皮むいておいてくださいそんだけでね、すっごい美味しい豆腐パンパンパンパンパパン パンパンパンもうね包丁いらないまずねえー、とこの牛豚合いびき肉でーすお塩ねお塩です一、まあ、つまみでいいですあとねコンソメコンソメに小さじ3分の2ぐらいね入れますでナツメグが5振りナツメグはねすごくあのハンバーグっぽい香りがするんであったら入れてくださいなかったら な, なくても大丈夫ただ今回は当に美味しいハンバーグなんで あったら入れて欲しいなでえ黒胡椒です、はい、なで、で黒すはちょっとねスパイシーにあのちょっと豆腐のね豆腐が半分入るんでちょっとスパイシーにした方がそれっぽくなります美味しいですそで、まず肉の状態でこの調味料入れたらこねるんですよそうするとね粘りが出てくるこれでスパイシースパイシーニックにしていきますニックヒューリー はい、そうするとね粘り気出てくるんですよ、こうやって粘り気が出たら、これちょっと横に置いといて豆腐ですね、で豆腐はね、あのー、ちょっと軽くでいいですから水切ってください、水切ったらもうぽこんと、はい、そしたら卵をこの横丁に割り入れます、そしたらねパン粉ね、ね大さじ5杯、このパン粉、すごい重要ですから、パン粉3、4、5、これね入れないとねあのまとまらないんですよ。でちょっと ふわっとしした食感を出してくれますんで、えー、っとこれは入れ入ますで卵はつなぎになりますしお豆腐は、えー、っと傘が増してジューシーな食感になりますあのふわっとやらかい食感でまずこのパン粉ねパン粉ねこの卵と豆腐の水分をねこうやってねあの卵パン粉って水分をあの乾いてますから水分もね吸う性がありますんで。 あのまずね卵と豆腐の水分ねこのパン粉さんにね吸わせるんですよそうするとこんな感じになりますでこいつをまあもう肉と合わせるんですよ肉と合わせちゃってくださいお肉はね粘り気が今出てますんでよーくねこの豆腐と合わせてくださいね、はい、うんうん、うん、あいいですね非常に良いですよパン粉がねね結構ねたっっぷり入ってますので えー、と非常に生地のまとまりがいいですで全部このまとめ上げてください肉と一緒になるような感じですいませんあの玉ねぎね忘れましたね玉ねぎはちょっと熱いのでちょっとねこうやって、ま、かんばしながらち ょ, ちょっとちょっと冷ます粗熱できれば結構冷ました方がもちろんいいんですけども時間がない場合はねあのちょっともうかき混ぜて粗熱取るぐらい全然平気ですその代わり、あのー、お肉と豆腐は冷たいままでやってください もう入れちゃいますはい待つのが嫌いなんでねはいよく混ぜたからね結構ねあの熱は取れちゃってますはいそしたらもう全体混ぜてください玉ねぎを入れることによって甘みとねあとバターの風味も加わりますんで えっと、非常に美味しくなりますでここで成形しにくかったらこのままちょっと冷凍庫で少し冷やしていただいてもいいんですけども多分ねいけると思うので、えー、いっちゃいたいと思います、はい、かなり大型のハンバーグができると思いますはい こ, こんな感じですかね、はい、じゃちょっと柔らかい柔らかめなんでねちょっとバットに入れましょうか結構ね大型バーグになりますただ半分豆腐なんでパルティパルティです整ったらもうここにポコンと。 ちょっとね生地柔らかいんでねあの気をつけてくださいよこれねそしたら焼いていきますじゃあフライパン持ってきましたんでえっとまずフライパン温めていきますこの時に油もこれぐらいこれぐらいですかねこう、まあ、全体に回れば大丈夫ですでえっとまずねフライパン温めてくださいよこれねフライパンが温まったら中火にしていきますよ小さじ2ぐらいで大丈夫ですじゃあ、えー、鉄板が少し温まってきたらハンバーグを こうやってねへらで入れるとあのすごくまとまりますで入れたっ、えー、ともちゃんときれいな形になるようにこうハンバーグ型に成形してあげてくださいこれはもうお子さんも大満足ね一個で。 火加減はまあ中火ぐらいで、えー、いいと思いますあんまりね、えー、と強い火でやっちゃうとね焦げちゃうんでねまずね両面に焼き目つけますよ皆さんで卵も入ってるんで、えー、と熱が入ると固まってきますん で, でちょっとちょっとね真ん中はね少しくぼませた方がいいかもしれないですね真ん中に一番火が通りにくいんでね大きいハンバーグになっていで片面をだいたい どれぐらいだろう今何分ぐらいやって2分ぐらいで3分焼きましょうか蓋を閉めることによって蒸気が、まえー、と中にね蔓延してですね火が全体通っていくってことですね、えー、ちょっといい感じになってきたらんじゃないですかね、はい、そしたらねちょっと一回裏返しましょう裏返す時ねちょっと柔らかい生地なんで気をつけてください、えー、こういうヘラを使っていただいてほらどうですか 美味しそうな焼き目がついているでしょシュッとやって返しますはいめっちゃ美味しそう焼き目たまらんでしょこれはいそしたらまた蓋をしますでこれでねまたひっくり返してひっくり返してそれこそ2分ぐらいでいいかなはいじゃあ2分経ちました両面焼けてますけどまだ中まだ焼けてない感じでここに お水大体大さじまあ23かなでこれでまた蓋しますこれなんでやるかっていうとあの蒸気がね中に充満充満して蒸し上げる感じになるので火が通りやすくなりますでこれで蒸し焼きにしていきます蓋をして水分がなくなるまでまあ、それこそまた23分ですねじゃあもういい感じに中火で蒸されてると思いますんでちょっと、ね すいいいい感じににまましたたで、えー、とお皿に持っていきたいと思いますもう今日はちょっとかけてるんですよ僕のお気に入りの皿がありますんで、はい、もうねあの今回は野菜添えたりしないで、はい、そしてこのここここここにこの焼いた肉のうまみがね残ってるんですよでここでソース作っていきますじゃあ醤油まず大さじ1と醤油大さじ2杯ですね はい、で、みりん大さじ2杯酒大さじ2でこれねあの通火ですからで、えー、味の素1234566振りうまみつけていきますであとえー、っとおにんにくですこれ1かけ分でこれ煮詰めてあの、和風ソース 僕はね、あのこれケチャップソースより和風ソースの方が好きですあのなんでかっていうとねケチャップよりね糖質が少ない糖、ね、質を気にする中年なのではい、はい、こんな感じですがねいつまでもた こ, これぐらいハンバーグにもうガーッとかけちゃいます、うん、うわー<笑>いイー私の製をする本当に美味しいご飯はこちら はいそれではできましたの い, い, いただきます。じゃあいただきますよ。完璧に火が取ってます。これでございます。ソースたっぷりかけていただきます。<笑>うわうまー。これ肉よりうめんじゃねえのこれ。ちょっとね信じ、ね、られん、うまさが。 めちゃくちゃゃくうまい豆腐っぽさが全然ないんですよねで香り高いし夏目もすごく効いてますねうーんもちょうもちょううまいスマスタードもいって い, いですかやばいこれはやばいってこれとんでもないものを<笑>我慢できないんじゃーちょっと酸味が出されてこのソース美味しいですねこのマスタードの酸味がある うわた て, てきてありますうんーうまっ豆腐ハンバーグって感じ全 く, いない全くしない全くしないけどめっちゃうまいめっちゃうまいよね、うん、びっくりするよこれむしろなんかこう重くなくて、うん、肉感もちゃんとあるしちょっと高級感ない、うん、<笑>あるよねめっちゃおいしいなんかえつなぎに特別なものを入れてます感があるよね、うん、なんかね豆腐、うん、感が全然ないこ、うん込むなと でもなんか普通のハンバーグでふわふわしてるみたいなししてるしてるるこれはね本当にうまいうい最かですおいしかったですおしかったですお疲れさですはいということでいかがでしたでしょうかもう伝わったと思いますこのうまさ本当にね試してみてください本当においしい豆腐ハンバーグとか言ってる。てしこの豆腐ハンバーグでいいんじゃないかなっていうぐらいマジでうまいです、ね、<笑>ぜひ皆さんこれ本当に肉よりもうまいがおいしいんだ、ね、<笑>ぜひやってみてください